負けしていいるでではないですか今日はですね皆様にいい薬があります何ですかこちらエクステッチマジック人間の脳には消化体という部位があるのですがこちらを舌に垂らすとその消化体の部位が覚醒しめちゃめちゃ引けるということになりますこちらなんと 15 4000円になります4000円はいしかも皆さん驚くのはまだ早いんですこちらなんと水です<笑>ただの水ですこれからこれを垂らして敵を覚醒させたいと思います これでも、学生状態に入りましたうえっまもはい、ということでねま無、あ、視されたということでもうね聖なる液体がありますからこれで今日もね勝ちを目指していくぜイエイイエイ<笑><笑> <笑>なんで、はい、ということでね、今日から、罰ゲームの方また、画面見に行の、ね、やりますので。はい、本日もまたメンタロさんにね、はい、引いていただいてということで、じゃあ、またちょっと9枚引いていただいていいですか。はい。すみません。うわ、赤木たマジ、メンタロに。<笑><笑>だいぶ厳しそうですよ。<笑><笑> はいといとうことでそのままちょっとねあのエキュスペットマジックの方もちょっとね垂らしてもらいたいんですけどあの実は聖なる液体っていうものを買いまして、はい、あの人間の脳みそに消化体っていう部位があるんですけどそれ、はい、をなんかちょっと発生させるちょっと魔法って自分自身でかけるものじゃないですか誰かにかけてもらうものじゃないですか、はい、だから僕のちょっと液体にかけてほしいんですけど、はい、いいですかちょっと、はい、おストメみたいになってるのではい、うんはい でねあの座ったはいいんですけど昨日、あのリゼロのパチンコに3万円使ったこと忘れてて、もう財布の中、ゼロです。ということでね、もうねちょっとね、ATM 行かないといけないんだけど、まあ、俺の選手も調達したところで、えー、ガ面 ミ, ミッションも引いてもらって、お次元エネルギーも入れたところで、う頑張っています、やっぱね、真ん中が犬、ね、を倒してがからね、比較的ね、発生しやすいと思うんだよね。うんそうでね 1ライン、できなかった場合何かしらの条件でできなかった場合はもう南局ですからねはいでこれ誰のためのバスームなのか考えたらもうおしまいですので、はいはい、それは皆さん考えないようにしましょう、まあ、実はね先ほどね紹介したねあのセーナいなで行きたいねアンジェレーティエンスエクのンのアンエクセットマジックなんだけどまあ、ね15名にね要するわけなんですが まあね、実はね、実はその液体だけを4000で売ってるわけじゃなくて、これね、あのねしっかりね、あの聖書、聖書まであるわけですよ、すでにビリビリですけど、で、ね、これをね、あの単、ー、品エッセンスっていって、いろいろな、ねまあ、呪文があるわけですよ、あのエクサンスとか、マルメン ザ, ザ, ザワンとか ね,、うん、ただね、これをね、やっぱって覚えて。 それをね、こいつに振りかけることによってあの、ね、だいぶね使い割りがね向上してくると思うんですザ・アクセプタンスはい今こいつはもう高次元によってね高いエネルギーを損失しましたおーわた 今日は穴をぶんちゃけさせないぞ。 だったのうわあ、ね、かはエネルギーとととかかかでった多分グリッドとかで囲まれてるわけだい、ね、<笑><笑><早>い。<笑>うわー まだなんか人がいたじゃないですか、お客さんか。あの人やばいガチのプロの方です。あの、ちょうど。朝十人全部回してますから。十<笑>時半にクくともう全部なくなってるんで。ああ、もうちょっとたまたまだな。<笑><おー><笑><笑>いい近く。<笑><笑>なんと、これで画面ミンクをまた埋まりました。 してこれドライホースだったらもとの時点で帰りますさあどうだどうだどうだどうだほらー見てくださいよこれさあじゃあ皆さんいきますよドライホース最近知ったんですけどこの白い枠の画面でハズレだった場合ってあ、これ今一番役ですけどハズレだった場合ってこれビッカクラしいですよこれ最近知りました たあらまた入れられまた入れちゃったろでしぞ開けちゃっしょ<笑> 売り上げ、売り上げだったら無理しなくていいぞ。<笑> 当た り, りですっかり膨れ上がりました赤い輪郭。ねー<笑> 南極であれですから南極のあの一番中心のところで受習して、世界受習しましたっていうネタやるためだけに南極いくんではい。甘いですね当たった当たっただいぶ頭悪い話したら当たりましたうー あ夜だったらナイスシ あ, る、ねおあな〜、あリいってた。 3してきたらもう1しかないじゃんもうもううー<笑>おーっとこれは熱いぞ真っ赤に膨れ上がった遠隔にも通ったぞ<笑>いやねこれはねあっていいんだけどう<笑><笑><笑>まあたあ きっかけにしてよー。やばすぎるって。はい、生なんです。お、これは。発展ですね。 はよ、い<笑> がさ、もう5連続ですよ。<笑>ます今まで化け五連続なんてありえなかったもん。もうこれぞね、光子系エネルギーのおかげですよな。<笑>もう光ねえよ。ー<笑>もう光子系エネルギーのね、パワー出ちゃってるなー。 あここちらとろ、今50で、うん、あー歩きはちょっと弱いですよ。 これなんですよ皆さんーーああ、ね、<笑>もうやばいってねえ6年たるけなんだけどこんな感じでよょ いやもうね、ここは絶対あったいんでねもうね高次元エネルギーちょっと注入しておきますわすいませんこれアンエクセットマジックなんでちょっとやってもらっていいですかすいませんあっ僕の下に垂らしてくださいあありがとうございますこれでね高次元エネルギーが入りましたからあお疲れ様ですすいませんありがとうございますいま す, すいませんマカロロさんいつも来ていただきます今日だとね、ね人目ですこれ、ね 僕にこういう風に差しし入れれれててくる人はね神と呼びまますすんで、でこれからさあ、行きちなのお願いすね<笑><笑> ーー<笑>あーか あ, あ, るんだよ、ね、あれーここからの住宅きにもあるらしいんですけど。 斎藤君ちょっと当たりすぎじゃない<笑>やばいよ本当にいやこれねこれね5はあるごめんなさいこれね5はあっていいね これくいくい。 もうこれはね、完全に5、6、もしくはもう、あのー、生命さ、 よしはい、三角です白の後ろ枠から外れなんでこれ三角このだけリフェクセーショアプロをつける男性が大好きっていう女性がいるんですけど まあちょっとね、その人のね遊びに行く約束があったんだけど2時間遅らせましたはいまだ寝てます、ね、まだまだ寝ってこいつの真相を見ますえ え, え, え, え、え、今うっ今 今二角だった。<笑>手止まらなかったわ今。あー危ね 臭くなることもありますこの液体すべての用途を満たしています今からこれを使って足の臭さ直していきます本当に治るんですかほら皆さんいい匂いがしてきたでしょう最初はめちゃめちゃ臭かったけどわわわー、うん、めちゃめちゃ臭かったけどどうですほら匂ってみてください絶対いい匂いになってますから さオッケーバトマジックですトッすすごい水の力ですね完全に。線でついて<笑><笑>俺が 皆さんこのアンジェリックエッセン ス, スぜひお買い求めください詳細、うん、の方はこちらに貼ってくるのでぜひごしごしご応募ください待ってます